昨日から お, だめ食いたおろっおろっおろっ お, おろっおろっ。おろおろおろや<笑> 今日はですね、流浪に検診をテーマにちょっとやってみてもらいたくてですねのそ実写版の映画の、まあ、ワンシーンを今から皆さんに見てもらって実践で再現できるのかっていうのをちょっと皆さんで動いてもらいながらちょっと検証していただきたくて、うんうんまあ、そこからそれにまつわる手をつけていただきたいなと今日は思うとおります。はい、はいはい、ということでお願いします。<笑> ということで、ちょっとじゃあ今から映像を見てもらいたいなと、はいはい、思います、はい、ワンだよワンうんうん結構おじさんだもう全然覚えてないあっあったわ 罰刀術だもんね刑事院はかっこいいな、ね、これが罰刀術の構えか ひ, し ひ, ひじか<笑>っていうのでですねまあ今見てもらったようにその、まあ、抜刀して刀で行くかと思いきや鞘を取ってそれで相手の腕肘を叩いて筋を立つっていう操流線ですねこちらのこの操流線を再現していただきたいなと思いますうん、うんうん たぶ、うんうん、完全、うんまあ、にし本当だったらのち合うとところだばーんって、はいはい、るだろうう思って、うん、ですーそ完全にしたから。うーんうーん 健はでで最初どこを狙ってるんすか確かに第1手目の時に何をしようとしてあぶるようになってるかっていうのも結構大きく振ってますよね、うん、まあでもやる前にもうもう思いっきり構えてるから向こうのね手はある程度読んでくて踏んでるんだったら初めたら先頭なのかもしれな い, れない噂に聞く抜刀術かだから1手目がキーにくるのは分かってるんじゃないさすがに、うんまあ、それを読んで余計手のさやまで読めなかったんじゃないか 今朝来ようとしたのをおぉーそれをよけてお、ここに潜り込んだらここを撃たれたって感じあーあなるほど鋭い毛さよりはちょっと横ぶりのただ、あのー、の方向に変わった気がするんだよな、あのー、っちに行けてでバーンあーあ。なるほどなるほど、えー、っていと今の軌道だと映像ではなんか結構半円で縦に見えますけど、はい イメージとしてはこうなってるとか、嫌で、嫌いなイメージ。うん。じゃあまあ実践っていうかその縦の中で取り入れようとしてもまあ不可能ではない感じですか。落ちだああ見えない。<笑>どっ<ち>だ<笑>いやもしかしたら、ね、こっちかもしれない。いやいやいや。 なんとなく形的にはそう見えちゃってるよ<笑>今見えちゃったよ見 え, た見えちゃったてね、うん、こっちでキンピスしたじゃんで、こっちでまずこっち、はい、ここで切っておいてす、はい、ここで持ち帰るうんうん、えな、ー、んで持ち帰るんだろういや、まずすやっぱりこうなってる。え、こ れ, えこれそういや、それって<笑> ななんかなんかジャいいるいい<笑>どこでいいのえって<笑>ここで作るからこえ、りちちっっののの持つ握方あほそ逆に横をさやを横に向けたままこうやったら<笑> でも健信さんは横に向けてましたよ。マフシーや。<笑><笑><笑>すげえ難しいことを言うと、さくらさんはさらに他から抜こうとか振り抜いてるようにも見えない。振り抜いてはないじゃないですか。だってラストがこうなってるけど振り抜いてもこうじゃないですか。こっちじゃないの？こっち、うん。あ、うだそうなってない。もう一回見て。ああ、確かに振り抜いてるこの人。 今見えちゃっため<笑>、うん、めちゃめちゃゃ近い見えたと思った ら, <笑>見せたらあて。あと簡単にもらえれば、はい <笑>あっ、そっから<笑>ですう、ね。まだまだまだまだまだまだうん。<笑>いいと思います。 お疲れ様でしたでしたたお疲れ様ででどうでしたーいやいのさうーんも確かにそれは本当に重くないのかなんか理にかなった時も、うんうん、ちゃんとやってる感じがあってすごく楽しく、うん、なったしやりやすかった感じ。はいはい ああ、逆に<笑>、まあ、シーン全部やろうううたは か, かにあ、うん<笑>まあ、そいです員協力のうで、はい、全員の意見出し合って終わ、まあ、らせて終わりましたね。